こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオは、プログラミングチャレンジ第0回、このコースについて。このビデオでは、プログラミングチャレンジコースの目的と概要と簡単な例を説明します。コースの目的は、簡単に言うと、たくさんプログラムを書いて、アゴリスムスキルを あげることです。具体的に、プログラミングチャレンジという、プログラムで解けるパズルを皆さんに、まあ、毎週何回何回も解いてもらうことです。解いてっていうことが、パズルの文章を読んで解析して、このパズルを 解, 解くために、どのアオグリスムが必要なのか考えてもらって、で、そのアオグリスムを実装して、 で、実装した後に実際にいろいろなテストデータで実行して、プログラムが正しければ提出する。正しくなければデバッグする。っていう繰り返しながら勉強していきます。このコースでは2年生で勉強したアゴリスムを実際にプログラミングしながら身につけていきたいと思います。 このコースのアイディア、どこかから来たかというと、まあ、プログラミングチャレンジっていうことが、あの、教科書だけの勉強ではなく、実際にアルゴリズムを実装してみると、まあ、ちょっと違うことが勉強することができます。ですね。例えば、入力データが、 まあ、教科書ですごい綺麗なデータが来るんですが、たまになんかデータが入力するじゃなくて、プログラムの変数でもデータが書えて書き込むことも多いと思いますが、でも実際になんか何 か, 何かに使う入力を扱うと、なんかその入力からそのアゴリズムが読み込めるデータでどう変換すればいいのか、それは結構重要な問題なので、 まあそれをなんかプログラミングでしかそれを勉強できないんですね。あとなんかこういうふうな問題を解くためにどのアーゴリスムを使えばいいのかを考えるのはまあそれもあの考えてみるのはとても重要ですね。あとはなんかそのデータが大きくなるとアーゴリスムはプログラムとかどれぐらいあの効率のいいのか。 実際に試してみないとわからないですね。あの、ま、アオグリスムが、えっ、ー、と、理論的にその、このアーグリズムが本当に、えっ、ー、と、なんていう、早いって思っても、実際に実装してみると、変異に実装してしまうと、なんか遅くなるとか、この部分が気をつけない、実装しないと、アオグリスムがバグることがあるのか、とかがありますね。で、バグるって言うと、バグるときに、 その、どうやってディバーギングできるのかですね。どうすればバグを見つけて直すのか。それは実際にたくさんプログラムを書かないと、あの、見つけないことがありますので、経験を溜まった上で、あと学ぶことだと思いますので、もちろん理論、あと理論的にアオゴリスム、教科書でアオゴリスムを勉強することも大事ですし、それをしないとアオゴリスムを勉強しないといけないなんですけど、 アオグリスムを実装することも大事なので、このコースでたくさんのアオグリスムを実装しましょうっていうアイデアです。で、えっ、ー、と、まあ、たくさんのアオグリスムを実装するには、そのアオグリスムを再、えー、と評価するために、アウトメイテッドジャッジ、まあ、すなわちジャッジを使います。アウトメイテッドジャッジ何かというとあの、プログラムの自動判定プログラム、ウェブサイトとかですね、まあ。有名なところを考えると、 アットコーダーとか、アイズオンラインのジャージとか、トップコーダーとか、コード4とかですね。で、ジャージが何かするかというと、なんか、まあ、あとプログラムを書いて、ジャージに提出して、そのジャージがプログラ、そのプログラムをコンパイルして、実行して、で、定められた入力データをプログラムに入れて、で、その入力データに対して正しい出力が出てるかどうかをチェックする。 で、そのチェックの結果を返します。ですね。あなたのプログラムが正しかったです。あなたのプログラムが間違っていることです。なお、一つの重要なところなんですけど、プログラムが間違った場合ですね。あのプログラムが間違ったの情報だけが来る。なんで間違ったとか、なんか、期待された出力と実際の出力、何が違ったのか、それは全然説明がない。 ですね。最初それ考えるとは、わからない。なんかバグ、バグ、どこがバグってるのかわからないとか、どうすればよいかわからないとか、って考えてしまうことがあると思うんですが、それはなんかその学習のっても重要なポイントですね。なんか、プログラムをバグった時に、そのバグを見つかるために、どのテストデートを作ればいいのか、どのプリントデバグとか、どのデバーガーを使えばいいのか、 とてもそれを学ぶべきところですので、まあ、そのデバーギング法はこのプログラムの一つの大きなチャレンジとなります。では、このコースを受験する人から期待することですね。このコースはもう全員と皆さんがプログラミングができるっていう前提です。ですね。 if とか for loop とかですね while loop とか関数とか全然おかしくないとなんか慣れてる人とかに期待されますでまあもちろんなんかオーゴリスムが、えっとまあ、復習しますけどですねなんかその探索オーゴリスムとかです検索アーオーゴリスムとかグラフオーゴリスムとかは少し復習しますで毎週なんか少なくともえっと2プログラム以上 を2パーズル以上を解けないといけない。ですね。加、ま、工、あの学生に調査したときに、なんか週4時間ぐらいでプログラミングをかかった授業だったので、まあちょっと重い授業ですね、正直に言うと。皆さんに本当にたくさんプログラミングさせて、たくさんデバッグさせて、それでなんかまあそのプログラミングの能力を上げたいという意味です。ですね。 ハートコーダーに慣れている人は、この授業のプログラミングチャレンジが300点から500点の間の難しさです。まあ、最初の週とか2 つ, 2つ目の週は、まあ、プログラムはまだ簡単なんですけど、どんどん難しくなっていきますので、あの早めに、えっと、宿題してください。ですね。締め切り直前でやってみると、 絶対あと、間に合わないので、あの、はい、早めに、えっと、宿題しましょうっていう、言いたいことです。あと、なんかその、期末試験はないですね。宿題だけです。で、プログラミングチャレンジ、何かというと、まあ、繰り返しになるんですが、プログラミングチャレンジとは、えっと、その、プログラムで解けるパズルです。で、そのプログラムが入力データを読んで、 で、その入力のデータに対して出力のデータをなんかスタンダードアウトでプリントすることです。ですね。で、まあ、重要なポイントなのは入力データが何か来るのか皆さんがわからない。隠し入力データがあります。ですので、その、どの入力データ、まあ、形が決まっているんですけど、でもその形の中で、定められた形の中で、どのデータが来ても ですね。あの、正しい出力が各プログラムを書かないといけない。あともう一つなんですけど、実行時間も制限あります。ですね。プログラムが遅すぎると、そのプログラムも、えー、と正しくないと判定されます。ですので、と特になんか入力データが大きいなとき、大きいのときだと、それでもなんかちゃんと 早く、なんか効率よく実装できるプログラムを確認必要があります。なお、えっ、ー、と、普通はなんか、プログラム自体は短いですね。まあ、200行でもそれも大きなプログラムなので、ほとんどのなんか、プログラミングチャレンジのプログラムが50行以内のプログラムとなります。ですね。時間がかかるのは、なんか、考える時間とデバッグ時間が考えないと で、プログラミングチャレンジがどこで使うのかですね。まずは、プログラミングチャレンジが、まあ、チャレンジのものを書いているので、なんか、大学を競い合う、えー、イベントで、のために作られたんですね。1980年でアメリカ で, で始まったんですけど、今は IOI とか JOI とか i c p c とか世界中でプログラミングチャレンジをが、プログラミングのコンテストがあります。競技プログラミングイベントがあります。 まあ、2000年からその競技プログラミングイベントのもとについ基づいたサイトが皆さんが勉強、プログラミング勉強のために使われているんですね。トップコーダーとかコードフォースとか。で、もっと最近、まあ、10年前から実は出、ね、ていることが、あの、就職のために会社がそのインタビューとしてそのプログラミングチャレンジ風なあのタスクを与えているの。 ここに Google とか Facebook の就 職, が就就職の中で、その、まあ、プログラミングチャレンジを解けてくださいとかっていうことがありますので、まあ、これを、なんか、こういうふうな知識が、まあ、就活にも役に立つんじゃないかと思います。まあ、全部で、あと、実は、プログラミングの、あと、目的、プログラミングはそのまま楽しいことで考えて、あの、マッパー、 パズルでプログ、あと、プログラミングでパズルを解けるのは、難しい パ, パズルをプログラミングでくるのは結構楽しい。っていうこともあります。では、あの、最後は一つだけ、その、プログラミングの、えっと、プログラミングチャレンジの例を挙げましょう。これは、なんか、その、まあ、あと、すごい有名な問題で、3n プラス1問題なんですが、 プログラミングチャレンジはこうな形ですね。まずは、えっと、そのプログラミングの説明、一つ、二つ、三つくらいの文章でプログラミングを、えっと、パズルを説明します。で、パズルを説明した後に、入力の形の文章と出力の形の文章が書いてあります。最後に、あと、例の入力と例の出力があります。まあ、繰り返しになりますが、例の入力と以外は、隠し入力もありますので、 例の入力が正しく出力が出たから、プログラムが正しいとは限らないですね。隠し入力にも、プログラムが対応する必要があります。では、あと こ, のまあ、このチャレンジを解析するとこんな感じです。このアオゴリスムがあります。if n イクール1でストップ。if n オードで n イクール3 3N 1 n が奇数の場合だと n イコール 3n プラス 1n が奇数の場合だと n がイコール n 割り2でこれを繰り返すで n に対してあのまあ何回と1になるまでに何回反復するんですねでこのパズルを務めているのは i と j が n が i から j にすると反復回数が 一番大きな n が何ですかですね。例えば、i が1で j が4の場合だと、n が1の場合だと反復回数が1。n が2の場合だと反復回数が2。n が3の場合だと、3が奇数で 3n プラス1で10になりました。10が偶数で半分で5になりました。5が奇数で 3n プラス1で16。で、次は8、4、2、1でストップ。 n が3の場合だと反復回数が8。で、n が4の場合だと反復回数が3。で、この1から4の間は、一番反復回数が多いのは3でした。ですね。これは、これを、あと、この問題を解くには、まあ、こういうふうな、あの、簡単な C++ のプログラムが、前の、えっと、前の問題を解くことができる。まあ、これはね、簡単ですよね。 ただし、えっ、ー、と、前のプログラムが大きな問題がありました。それは前のプログラムが無駄な計算をやってます。これはちょっと例外なんですけど、i が一で j が十で考えると、えっと、n が7の場合だと、7の計算がこれです。ですね。二十十2 2 1 1十4 1十5 2 6 0とかですね。ただし、n が九の場合だと、九から十十二、八、十四、七、七、二十一、二十一、三十四。 これとこれが同じですよね。つまりこの計算が全く同じ。計算がしてますので、ちょっとこれは無駄な計算です。まあ、i から、i が1から10までであとループするとあまり気づかないと思うんですけど、例えば1から1万とか1から100万ですると、 こういうふうなあの無駄な計算がすごい時間がかかってしまいますので、まあ、時間制限を考えながらもっと早くしたいと思いますね。これはどうできますかまあ、一つの早くさせる技術が MIMO ということですね。英語で MIMOIZATION ということです。MIMO が何かというと、あの計算するときにその計算の入力と出力をどこかのメモリ、 で、と保存します。で、もう一度、なんか計算する前に、その計算の入力がメモリに保存しているかどうかをチェックして、保存している場合だと、計算、もう一度計算するじゃなく、メモリに保存した結果をそれだけを返す。これだけすると、前のプログラムがすごい速くなります。まあ、こういう風な技術を実際に実装することが、このコースの目的で、特にメモリゼーションが、えっと、第4クラス、 で、えっ、ー、と、まあ、もう少し深く勉強します。で、このコースで、えっ、ー、と、タッチするトピックが、データ構造とか、検索アゴリスム、動的プログラミング、グラフ、文字列、数学と機械ですね。まあ、こういうふうなアゴリスムを勉強します。では、最後にはちょっと自己紹介として、まあ、名前はラインアクラウスで、国籍がブラジルで、 研究、なんか、つくばでやってる研究が進化計算と人工生命ですね。褒美がゲームプログラミングとジオキャッシング。で、ここまで見てくれた人は、まあ、あの、このコースが、あ、このプログラミングが楽しいあ、このプログラミングチャレンジは得意かもって考えた人は、ぜひ、 あの、ICPC に参加することを検討してください。ICPC というのは大学の間で競い合う、えっと、プログラミングチャレンジのイベントです。筑波大学は結構いい実績が出てきましたので、まあ皆さんも、なんかぜひ一緒に勉強して ICPC に参加しましょう。もし、うまくいったら、あの、ICPC のチック大会とか世界大会とかに行くときに、まあ海外で旅行で、海外でなんかプログラミングチャレンジ、 を遊びながら、いろいろな面白いところを見ることができます。ですね。まあ、プログラミング、えっと、i c p c に興味がある方は、メールで連絡してください。では、えっと、このビデオがここまでです。プログラミングチャレンジの目的と概要を説明しました。で、次のビデオが、えっと、まあ、具体、プログラえっと、このコースの具体的なところを説明します。成績とか集積とかですね。もう少し短いビデオになります。 この情報もあのアマナーバにありますので、それもぜひご確認ください。では、このビデオは以上です。ありがとうございました。